えー、中山バイクラジオの中田です。山ちゃんです。小北原です、えー。今回、賭博雑話録中山ということで。<笑>一応中山バイクラジオがバイク系ポッドキャストかやんトースポやんか。はい。で、中山はサロンに輪をかけて下世話な話をさ、<笑>闇風俗、<笑>ドラッグ、<笑>それ何俺が加わったこと あの<笑>闇風俗問題を持ち込んだっですかね、<笑>あれで何本のフランクフルトが、<笑><笑>そっからもう、こっちに降ったって感じだね。<笑>妙な聖地ができてしまって<笑>今回は、まあ、なんですかね、その風俗、ドラッグ、<笑>まあドラッグに関してはあの、話している最中に、ピエール滝は捕まったっ やっぱりギャンブルをね、抑えとかないとということで、今回、ビアコ協定にやってきました。はい。で, いいで、なんでこういうふうなことになったかというと、GT61 をなんかいろいろ展開できたらなとか、をこけたらさんと話するときがあって、ちょっと真面目にもっといろんな人に乗ってもらえないどうしたらいいかとか、なんかいろんな GT61 のアピールとか、あって喋ったときになんか、GT61 のレース結果通りにリアル協定で船剣買ったら当たったりするんちゃうみたいな、 感じのことを言って、ちょ何<笑>かそれ面白そうやなって思い上がって全然さっきの真面目な方向とは一気に舵が逸れてんけど<笑> で,、まあ、もうでもこんないたらすぐできそうやからもう自腹6100円元手に、はい、琵琶湖協定でガチ船券勝負しようやということで山ちゃんも巻き込み今日3人で<笑>そうやね、はい、<笑>琵琶湖協定さんにお邪魔しますは 2020年の第6回 GT61 の予選1、2、3組をそれぞれの僕ら3人が担当する形 で, で、抽選の結果、予選1組を中田が、予選2組をこけたらさんが、予選3組を山ちゃんが担当して、琵琶湖協定の6レース目から12レース目までの7レースで、第6回 GT61 の各予選組と順位決定戦。一応、予選1組は順位決 定, 決定戦の2位。 予選2組は順位決定戦の1位、予選3組は優勝決定戦。このレースの結果通りに船券を買って、配当金の合計が最も多かった人は勝ちと。<笑>そ多かった人とその予選組が勝ちと。<笑>勝ちってなやね<笑><笑>勝った負けた別に何もないねんけど。<笑>自腹やから、ね、<笑>まあまあ思いついてしまってやってみようかということで。で、さすがにちょっとね、船券が当たらないとね、おつや状態になるんで。 これ今収録してますけど、うん。いや、完全に当たらへんから多分これは流れないんで。<笑>企画として失敗ってことで。これが流れてる、今流れてるってことはもう、うね。誰かが。誰かとゲットはもう、パンパンになってる。<笑>いや、これラマイゼロやったと<笑><笑><笑>ちょうどいい感じみたいない<笑>、まあ。もう勝ち負けあれや ね, ね。負け負けはもう、まあ、まあ、ね。メリハリはみんなゼロはちょっとやめたことこうか。そうそう。<笑> で、一応、まあ、当たりやすい船券ということで、配当は少ないんですけど、くれんぷくっていう買い方がありまして、これを必ず500円分買うっていうことで、統一。うん、で、もあ、その隠れんぷくっていう買い方なんですけど、購入した2手が上位3番手までに入れば OK っていう買い方で、だいたい 20% ぐらいの割合で、確率的には当たりますよっていう。 買い方なんで、まあまあ、これやったら、なんとか、なるかな、ということで、まあ、この、ん連くで、GT61 の、結果に、の通りに買うと。で、さらに、予算内であれば、この、ん連くの船券に追加して、2連服とか3連単とか、他の買い方で、船券を買っても OK。うん、その回、買い目を買えんのあかんで、必ずその GT61 の結果通りに、そういうことだよね、はい。買うと。 一応6レース目から12レース目まで7レースで勝負するんですけど、どのレースにどの GT61 のレース結果を用いるかは担当した人の自由。はいえー、GT61 は1レース、2レース、3レース、4レースって順番通りに勝ってもいいし、一応ね、多少予想とに近い結果のやつをこうま、うん、く使ってっていう感じで。で、その、どのレース結果を用いるかは自由なんですけど、1回使ったレース結果はもう再利用はできない。 っていう感じで、えー、センチ組と順位決定戦2を担当する中田が使える予想は、1、3、5、4、6、1、6、5、1、5、4、1、6、2、3、4、5、6、6、4、1。で、えー、リアル競艇ではね、一着率が 50% 近い1号艇が少なくて逆に上位に顔出さない4、5、6が多いっていう結構厳しい<笑> 予想になってるんですけど、あ、その分当たればハイドはでかい。そうだね。ただ、一応店バジュブさんの3着が多いんで、3連複を追加で買って、なんとかこの1をね、船券に絡めていきたいっていう。6が多いんで、6がどうしても上位に行きにくいんで、負けた時は6号でのアンバランス黒川ーーさんに<笑>責任を取ってもらうかなっていう。<笑>で、予選2組のコケタさんは、1、2、5。1、2、3。5、3、1。 534、324、345、514。で、この1号手がとても多い。うん、で、ビアコで勝率の高い3号手も多いとか、かなり船券的中には期待が持てるレース結果。昨日までのレース結果送ってくれたん、はい、見てたらな、5枠が全然ないのよ、ね<笑>。5枠は、ね、ちょっと気にくいんですけど、逆にまあそれが、 おときじさん頑張ってほしいあ<笑><笑>それがね、穴になるというか、来たときは、うん。で、予選3組、山ちゃんは、えー、243、314、425、453、523、352、312と。これちょっとね、一見バランス良さそうに見えるんですけど、<笑> 6がなかったりで。うん、ただね、大本命の一号手が、 俺の予選1組より少なく、絡めようがないですよね、船剣に、ね。ある意味ね、山ちゃんが一番絶望的な<笑>予想なんで位置が、ね、もうこれはフライングに乗るか、<笑>数少ないこの1号艇絡みの船剣のところで大きくかけるかみたいな。あそうそう、もうそうねそう、位置が絡んでるところがメインかな、俺のまあ俺らは、買う船剣は選べへん。もう決まってるから、ね、そうだね、うん。けど、どのレースでどの船剣予想を使うか。 で、ね、どういう買い方でいくら突っ込むかっていうところで、う, んうん、うまく組み立てて、うん。何度かポケットをパンパンにしたいな。め<笑><笑>ジャゃありばっかり。<笑>らね、車買ったとこなんで。<笑>レース。風が長い、風が長い。のレース式かかってる、ね、<笑>というわけで、今回雑話中山津の爆近会ということで、<笑>勝負していきたいと思います。<笑>はい。ええー、6レース。 中田の予想が、えー、6、2、アンバランス、黒川さんと、清さん。で、こけたらさんの予想が、ゴさん、鈴木乙吉さんから、やさぐれピエロさん。で、山ちゃんの予想が、新平さんから、生田物さん。はい、強い予想。<笑><笑>ガチでしょ そ, そうやな、3号、まあ一応入ってるもんな、あの、専門誌の予想にも。で、一応ですね、中田は、 各連く、必ず河田が各連くで62、うん。3着に太郎さんが入ってるんで、うちの予想は。はい。で、この3を、が、ほん、今回のレースは別に本命なんで、うん、本命の太郎さんを絡めたいんで<笑>。<笑>で、6 2んの3連くを買いました。200円だけ。で、コケタラさんは、えー、鈴木乙吉さん、ヤサグレピエロさんで、まあ、各連く、これはまあ、確定のやつですね。で、えーっと、 三連服でも買ってますね。おとそうですね。音吉さん、安田グレピエロさん、ハタボさん。で、え単、ー、勝で、ピエロさんを買ってますね。<笑><笑>ピエロさん何番三番。三番か。そう。コケドラさんの予想やと三番がピエロさんなんで。うんえー、本命やからな。え、ね、え、本命100円は多分つ<笑>いて120円ぐらいの気がするんですよね。ね<笑>あなるほど。 で、えー、山ちゃんが、えー、っと、新平さんと生卵さんの各連服。三、は、号、い。で、3連くで、3号2、はい、新平さん生卵、んさん、はい。これを300円買って800円、はい。なんで、中田はトータル700円、こけたらさんがトータル800円、山ちゃんがトータル800円。とりあえずはね。あまあ ね, ね。まあね。まあ、まあけど、6100円の予算で、うん まあ、7レースはい。まあ、平均したらまあ、だいたい900円から。800円か900円。いね、だいたいその辺の割り振りというか。そうだ ね, ね。なるもんね。ずるいな、二人とも35が入ってんな。<笑> 351、352やろまあまあ、この、専門誌の予想にも入ってる。うん。だっ五 5, 5使うとこがないのさ<笑>。ああ、他のレースでな。5がない、そう。 五が多いかな。うちもツブ2ックは三五が三枚ある。予想で。三枚あるうん。うちも生卵さんやからさ、5が。結構入ってくるね。<笑>結構入ってくるよ、ね、ただ、クロッカーさんの6がうち多いんだな。6は厳しいなぁ。6はな。リアル京都やと、まあ三に入ってくることはあっても1、一に。一はめったにないもんね。そっから来たともポケットパンパンになるけどさ。パンパンになるけどさ。<笑>さあ、どうなるかな。 外3点から進入開始、進入コース1個ですから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、3番、3番、あんまりじゃない でもう 6, 6結構、人数が伸びてきた。<笑> ね、なんかバターを出してるバターを出してる。バタバタする し点が本場一大のうち当たり止中なから<笑>後半 の,、ね、の番番ーししコースは6タースタートでした。 1周2マークで番番番番番ののの手でですそに前田現在マークなんかわちゃわちゃしたよな 6, が6と4が張り合ったおかげでこ個で決定的になんか。番番番番そして藤 先頭2番の岸本が五人、2番でしです、ね、<笑>第レー、いレスね第確定をさせた。ます 7レース、中田が46、ヨッシーさんからアンバランス黒川さんで、えー、各連服500円。3着にバジブさんが入ってる予想なんで、その1を絡めたい。で、この7レースは4が本命なんですよね。4本目、1対抗なんで、ここで146の3連服を300円買いました。で、コケタラさんが32の予想。 やさぐれピーロさんがンつ団長さん。これで、かくれんぷく500円。で、3連服で、234。やさぐれピーロさん、ンつ団長さん、フランコテウンチにさん。これを200円。で、やまちゃんが24の予想で、しんさんからジャンクさん。で、これがかくれんぷく500円。で、3連服で234。えー、243か。まあ、順番的には予想ね。しんさん、ジャンクさん、しんぺーさん。これを300円。 なんで、山ちゃんは24からの234、はい。こけたらさんが23からの234なん、ね、<笑><笑>と。そうだよね。これ234が入れば2人ともハッピー。そういうことやね、うんうんうん。俺だけが悲しい。<笑><笑>いや、ここはもうマジで6頑張ってもらって。<笑> 46でもだいぶの配当やと思うんですよね。ちなみに146来て2700円ぐらいでした、俺は。 でもね、ここまで4日か見たけど僕が3着で、ね、インコースで6位で6位で。<笑> 赤これはロッの目がいが1番んだら2行いいいいってへんたか、俺全然大丈夫。 頑張ってンンマークまずうちの4番のの番番伊藤から差差し込め6差し込め6差し込め差し込め赤でまだしかしここは3番くなんとかくらです。<笑>一 三番、三 番, 番、外一番の二番手、テラソれはうちの三番の赤池が優勢、外一番山崎にやや振らされました。これで あー結構ローマンだった伊藤正義、2番手3番の赤池周平、3番手1番山崎誠二一周のバックではこの3人ほぼ並走状態でしたが第3幕で先頭4番伊藤、3番の赤池、2番手3番 手, 1番 手, 3番手1 3山崎と、それから変わらず残りあと半周となります。が並みまして<笑>ここは 後輩となるのか四番三番一番でまもなくゴールです。ロックやんねえとロックやんねえ無理や。二番と三番赤池、キ三番と一番山崎その後は六番二番最後に五番の番。参り難いわ。ヤモちゃん何当たりなの。以上大関です。いかせていただきます。がもうちょっと頑張ってくれからやないと。いやなニやな。よし。まあどっちも2は絡んでるんだ。そうそうそうそう。ああこれはロックああサインが取れ完璧だったね四一六で。 全部が。は<笑> い, い, い, い。3、3、4、5がある<笑> 1 1。1と4が絡めるやつあるから、それ入れてたら。やばいな持ってたよ。こっちか。予選3組、リレースが当たってた。 ああ。こっちをこうてたら。<笑>ああ、3連単は1万2000円って言ってるな。3位以上変わんでしょ<笑><笑> ?3 連服やとそんな使えへんねんな。1 0ぐらいか。そねうん、2連服ですぐらいな。でも、7レース取れたレースやった気がするな。そう。そううん、ああ、そうやな。 ハハハハ。というわけで、ねえー、7レース、鉄球車なしと。し<笑>ますますお蔵入りの強い<笑> そ, <うだ><笑><笑>、えー、それでは8レース、中田が使う予想は456。ヨッシーさん、つぶやくこはさアンバランス、黒川さんという並びの予想で、かくれん服が45500円。で 追加で2連単の4号、吉井さんからつぶやくまさん、限定で200円。今回ね、6の選手、あまりにもちょっと成績が、こ<笑>のリアル協定よかったんで、黒川さんにお休みいただいて<笑>でおた。はい。で、オケタラさんが、534の予想。で、鈴木おとっちさん、安田グレティオさん、ブラムテウンチンさんだけ呼んで、五三の各連服500円。で、34号の3連くが300円。 で、山ちゃんが425の予想。ジャンクさん、シンさん、生卵さんで。42の隠れん、500円。で、4から2の二連単、300円。これは熱るそうやな。これは来ると。5はないわ。いや、2, 2も、2 も, 2もそんなないね。来るとじゃ1やね。4まやね。来るとしたら1やね。<笑>ね 4, 1やね2が来たら山ちゃん。3が来たらこけたらさ。5が来たら俺。 がちょっと暑いから、ぶってるところある。そうですね。四のキーだ、ね、<笑>っていう。よくないか。はい。この四の選手が今回ダントツの成績でしかも地元の選手。うん、でなスタートの練習でもバッチリのタイミングだったんで、まあまあこれは硬いよね。硬いけど、本当にあな最終レースのあ重戦やから、まあまあね、ここではそこまで無理しいけど、それでも勝つぞ。そう。で問題は四に続く何階、ね？な、ね、俺と山ちゃんに関しては。うん で、俺は5を買って、山ちゃんは2の予想で買って、で、こけたらさ、4入ってるだけ予想がなくて、で、唯一3着4が絡んでたんで、3連服で4を絡めてる。なんで、隠れ服の3号はちょっと厳しい感じですよ、ね。<笑> 3号は厳しいな。だからよ。4戦闘の3着、3号とかで入りますからね。<笑>ああ、2、2、3着。隠れそがはそういうね、当たり方。<笑>とか、いつ隠れ連今いつ当たってほしい。こ<笑>こまで。 そういういねえー、お出てきたてあお前お客さんはちょこちょことあっかギャルっぽい人、ね、ギャルっぽい若<笑> い, い子多いな割とうそうそう<笑>目の前はギャルだか ら, から<笑>あのスパッツみたいなアディダスのジャージっていうのラインに入ったああギャルっぽいじゃな多いな。しかもクロックスっぽい足うがコンビニ行くんじゃん<笑><笑> ちょっとなんかあの夜のお仕事ああ、匂いがしますよね。場所的にもね。どっち見とんの<笑><笑>始まってんで。よはい。は<笑> い, いさ。は い, いさとか。っい。はい。は、う、い、ん。は、う、い、ん。は、う、い、ん。は、う、い、ん。はい。はい。い。い。い。はい。はい。はい。はい。はい。 4番の馬場外るのが優勢あれでるよしははよよしよと。えから1と3いらん、ね、らととはやいんで まあここここでで番の波をれたらた、うん、全やななう わ, う わ, うわくっていくなくな外もくいやでもここかゴーが35で入ってれーー<笑>くれるな。 3 番, 4 番, 1番、番、番、ままももなく最終回に入ります。が番番番番番すいい、ね、番番すああ、ああこれれれはいいいでででね。ね。ですいや、一応他ともたんサンバイヨンバイチマンジューセンテカラツマモナクセンシューシューカーヘリバス。 ああ、の、予想のやつんんここれ、れででかいんちゃうでかいいゃは 3, <笑> 3着が広えへんな341526。えー3 4 1 5 2 6 い や, いや難しいね。<笑> ね、それでは9レース。えー、中田が641の予想で、おこたろうさん、ウンさん、バジコさん。順位決定戦のやつです。で、えー、64の各連服500円。で、3連単で641。これは2万5千円くらいだねっ100円だけ買いました。で、46でも64でもいい。2連くで200円。今回ね、大本命みたいなのちょっといないですよね。うん で、コケタラさんが3、4号の予想。朝サグレ・ピエさん、ウンチさん、おとキさん。はい。で、えー、3、4のかく、のたかクレン服。500円。そうですね。はいはいはいはい、<笑>それを言い出すう、も<笑>おしまいっていう。で、えー、と、2連単で3、4、200円。1着3番、2着4番ですね。おー。で、えー、3、4、5の3連くが100円。で、ヤマちゃんが、 4号さんの予想で、ジャンクさん、生卵さん、新平さん。4号の各連服500円で、3連服の3、4号が100円。3、はい、4号100円3連服か<笑>い。や、マジでここで穴を閉じてくれへんと。<笑>全部終わって、結果見たら、どの組み合わせでしても俺結局当たらへんかった。あたいなこあとまありがます。ありがとうございます。ありがとうござがま あ、ま、となんか海賊みたいな人。<笑><笑>頭タオルに赤白パンツのカップ鶏お兄ちゃん。完全にあれやな、あの、黒ひび一気にパそうでね。さあ、頼むで。4、6。6、6決まれ !6、決まれ !6、決まれうわぁ、5、頑張るな 山に。ああ、ああったこれは四が四四四四四四何してんねお前。六倍ミルク、ミラー。五 5, 5, 5、大丈夫か。あおられたなじゃ三三がお前、向こう行った三が大外ですね。あ、でも4、おおなんかすげえ四が二を押しのけた。一六四 1 6 4これ1 6 4あ、違うな当たねえ3連帯4さえ来てて来くれれ入入る、入る、るるけ、わあ、3く、ね、なないんか絶対無理やって<笑>うわ、うん、だよ。四もう1回当てとけ。 164やったらな。 六<笑>かかか<笑><笑>うわ六が二万でいってるだけになんかすごい悔しいな俺六多いか ら, <笑>いから<笑>で勝つ少ない六。そうなんですよ6チャンスやったんですよね1 6 1 6 3一六あどっちみち6持 クを持ってるのは俺だけなんで、多分これ取レードた俺だけやったからね。6ね、俺もない。最初の6は頑張ったのね。うん。スタートしてから。じゃあ、4、4に当てるよ、ね。5人長すぎる。そうだね、<笑><笑>はだいぶ煽られて、転、うん、国しって。そうで、ね<笑><だ>ね、<笑>ということで結カはーえーっと、全員外れです。ん。<笑><笑> うん、惜しかった1が4つだな3丁まで入ってくるの俺百連続で当たってないけどなあ当たらんもんやね当たらないです ね, ねえー、それでは10レース目、はい、残り3レースここまで当たりなし<笑> 3番で、えー、今回は、えー、中田が541の予想やくまさん吉井さんバジムさん これに習って、各連服は54、500円。で、3連服で541。このバジルブさんの位置を絡めたくて。で、えー、ちょっとね、ここまで当たりがあって、マイナスが混んでるんでね、それを一発逆転するための、3連単541っていうね。<笑> 3連単です。3連単。541がそのままの着順でハイライトダメっていうやつで、当たったら6枚ぐらいになります。<笑> で、えっ、ー、と、こけたらさんが、514。結構近い。近いね。3連服は一緒やっそうですね。うん。えー、新さん、つぶやくばさん、よしりさん、ね、これで、えー、51の核連単と、514の3連服。で、山ちゃんが523。で、生卵さん、新さん、新平さんの予想。で、核連服が52で500円。で、2連服。 25でも52でも OK で200円。はい。2552は来そうな感じ。いやあやっぱ5はないな。なんいやろうなー。5はな行くのみんな5が入ってるから、うん、5次第でもう全員下も食ってくれから。5 <笑>頑張ってくれー。5なってくると誰か1回行もう良いなって思<笑> う, う, う。1 <笑>回でも当たって、みたいな。最後のリリースはちょっとあのー、 ちょっと大きいの狙いに。<笑>一番ダメだま、また。硬く言てて、最後は大きいので回収しようと思って、本命してシュンってやってくれるみたいな。<笑> レース準優勝戦2秒あ 1, 位 1, 位1秒スタートしましたまずは前から1番の藤山がいいスタートか2本 の, の島田は少しスタートでしんどいおー お, ーおーーここのがかあああああああおおおおおお。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ う一に何てくるかというとこ四スタートし6分間のはは単独先頭1番の藤山正宏、15分 の, <笑>の2番 2, 2番の島田3番の島が3番が、ほぼ並んで間なく1週間スタンバックです。ね、先1番2番手、内側4番の2 番, 番の島田、島田がここで、1番、2番、4番に変 ここは4番、板橋が2番の島田の内に並んできました。 2にーク1は山かか差ししし込めへんよなまししまだま だ, まだ接続きそうう<笑>がい時点 で, でもう6人やったられそうです。 現在2、今 の, の2人、うん、で、ま、は番の<笑> 2 4, 4, 4番、結構今、待ちました。あ うん、俺の僕でも1個分かんないんで、20% の確率当たるはずな<笑>でず。<笑><笑>というわけで、10レースも全員外れが えー、中田さんの予想がですね、うん、あと残っているのが651と135っていう。135はもう、最後のレースの位置が強すぎるんで、そこに置いときたいんで、今回は651っていう、ね、かなり無茶な予想という結果を使って。え こ, ここまで持っていたのか、ね、な<笑>えー、黒川さん、つぶやっこはさん、マジブさんの順なんですけど、それでまあ、65の各連服500円。で、65の2連服、56でも65でも OK。 入れば2万5千円くらいになります。夢ふだけ。<笑>これ100円だけ買ってこれ以上やるだけ<笑><笑>なん<か><笑>ですね。こけたらさんが125の予想でしょうか。う、はい、で、はたぼうさん、おつ団長さん、おときちさん。はい、で、12のかくれんぷくと、12の2連単。1着1号手、2着2号手を200円。うん で、え、125の3連服を200円。あ、これ取りに行ってますね、結構。<笑><笑> 12なんて 2.2 倍ですよね。<笑>これで外したらな。そう、辛い女りますよね。まあまあ。まあ、<笑>で、山ちゃんが3 1四の予想で、新平さん、不良中年さん、ジャンクさん。これ引っ張ってきた1やな。不<笑>良中年さん。そうね。で、えー、まあ、31の各連服500円と、3 1四の3連単200円。 これどれぐらいつくのこれ三十五倍ぐらいで。ああ、まあそこまで、ね。まあまあまあ、そこまでタイプはないけど。うん、で、結構買ってた。えー、っと、一二連服の一三一三三一どっちでもケ、OK、ーが300円。はい、で、三連服の三一四が300円、はい。なんで、えー、っと、今回で千三百円つかんでます。山、は、ち、い、このレースまあ、当てに行った。<笑><笑> かわいなめないでしょ。そうですね。ここまで当たり出しなんでね。<笑>そうそうそうお気に 入, 入ってるからね。俺<笑>は夢追ってたじゃん。ちゃんと出<笑>ない。キ<笑>ュ<ん><笑>ースまではいたあの夜のお仕事してるっぽいお姉さんを完全に舐くなったんだけど。10キロマシン。<笑> 大, <笑>大丈夫か大丈夫か。1秒前スタしました。 まずインカレ1番の伊藤、三越様の長尾もいいスタートが4角から4番の塚田と上がってくるが、ここは押し切ったインカレ1番の伊藤正義。<笑> 後ろ6番5 番, いい番の岸本5番の太郎も続きます。またにおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおおやおやおおやおやおおやおやおおやおやおおやおやおおやおやおおおおおおおおおおおおおおおおお そうだけ、ね、結局、2着は優勝戦んあそこはみんな狙いにいってしまって5番の番二が4番のて応です<笑> 単独戦闘1番の伊藤して3あはい無理やな<笑>まってるければ 5, ど5から入るから隠れ三で三。ででとかならな三。けど。 むしろこのゴートロックがぶつかって六<笑>が3に当たるとか言ったらあるかもしれまます。 まず先頭1番の伊藤正義が5人、2番手、3番の長尾翔平、3番手、一番手、一勢の模様、なおただいまの3 9ッ0ゴール、写真判定です。えーえーえーです 後続4番2番でゴールしていますが、ただいまのゴール着争い写真判定中、サンチャカラスイは写真判定中です。判定の結果が出ますまで、しばらくああ考えたいます。これ<笑>当たってますよ。マジであーあ、2連分の13。おお !210。<笑> 1万人気や。 円円円円円とかかやっっっっったたたたたたじゃんマジで、うん、160円そ 1, で買っててるる人ははそううよね、うん、2連一応当当たったのだ当なそれで山ちゃん中ですいやだ<笑>おめでとうございます。 最終、最終や最 終, や最終レス。えー、それではいよいよ、最終レース。うん。なかったら、1、3、5。これまで温存しておいた1から始まる。<笑>これを持ってきまして、えー、バジブさん、タドアイさん、つぶやくまさん。まず、1、3の、各連覆500円。まあ、これ、いつも通り。で、3連単で、1、3、5。順番通り、400円。で、えー、1、3、3、1、どっちでもいい、2連覆を400円。 で、135の三連服。純不動。で、300円。で、直線100円使い切り。はい、で、えー、こけたらさんが、123の予想。はたぼうさん、おつ団長さん、やさぐれペロさん。これはもうね、ガチガチのと本命や。ガチガチのと本命やから、お<笑>つは知れてるし。そうね。え<笑>まず、たとしても。まず、まあ、各連服で12500円。で、三連単の123を300円。 で、三連複の一、二、三、十不動三百円。で、二連複の一、二を二百円。じゃあもう十不動なんで、二、一でもオッケー全部来て千円超えるぐらいで配当を持ってプラスとしてる。ほ<笑>一、二、三って四倍ぐらいあ、四倍ずつだ一、二、三。えほ、うんまにあ、ほん四倍ずついてないよ。ほん四倍ぐらいになってるよね、うん。まあまあ、今日のレース結果やったら、二が来ることがなかなかあいからね。んねうん。やっぱ二はちょっとね。うん。 で、えー、山ちゃんが3、1、2の予想。生卵さん、ピエロさん、おとつさん。で、えー、各連服で3、1、500円。で、2連服の3、1。なんで1、3でも OK。500円。で、えー、3連単の3、1、2は100円。はい。3、1にいくらつく六 ?164。百164倍。<笑>結構。当たればね、<笑>一気に<笑>大逆転。うん、あ, あとは一番大きいのが1、3、3連単。 確か20倍ぐらいやったはずなんで。あ、まあ。それくらい取り返せるから、400円買ってるし。ああ、四百円買 っ,、はい、<笑>ってるから。というわけで、当たったら、勝ちになるのは俺と山ちゃん当たりそうやけど、当<笑>たり、当たりそうやけど<笑>、当, <笑> 当, <笑>当たりそうな気がしないんだけ傷が完全にないがらへんのがこけたら当た<笑><笑>当たった、とて。とて。<笑>さあ。 ダッシュ4番、5番、6番。 第12エース、順位優勝戦秒わあ一がトップスタート内の上からほぼいいスタートが1周の1マークへ向かっていますまずはしっかりと押し切るが一番の馬場ヨシア馬場が押し切っていくそして3コースから3 番, 番の森の1 2,、1, 2 3、3違うぞ、これ何が花もなく1、2 3れ、3綺麗に回った1、2、3、4、5、6という順番に走ってる 1, 2, 4番、5番、6番で第2マークへ向かっています<笑>スタートは西洋でし た, はでしたお3は、3番でもかここで おお押し切ったいや2番の前田が波にはまってしまったここで逆転したる番番2番、後番後番6番です。 っりでも外に構えた。2 2番手、三番手の距離、最終段階、うんうん、ですが届かず2番、馬場たった まもなく最終のンタンバークです俺もさっきのここはしっかりとインから貫禄見せつけました、一番の馬場、そして途中3番の森が二番手の以上、3番手、2番の前田篤也で変わらずか、最後の直線がで六す。 5番と林5番、最後6番と下田がゴールいたしました。な。 もうついつたやいこれあ<笑>、ねまあでも2年単で2年単で430円。 400円買ってるから 1, 円<笑>俺それで500円ら買ってるか俺、それれ、でこヤちゃん勝勝ちちゃっもんやねん<笑>、ね、おいしいですね。<笑> それが2220円。これだ、あの、1430円。ノナちゃんが4 1百0円。ちょっと後半巻き返したねな。うちは。ナちゃん2レース当たってるもんな、うん。最後のレースだけはもう。俺も。ま、で、1, 1300円かけて 1, あ、1430円かけて、あー<笑><笑>コーヒー代が入ってる。<笑> ということで、g t 六一のレース結果で協定の船券を買って勝負者どうなるか。頑張ったら、三分の二ぐらいは帰ってくる。<笑>頑張ったら。そうやね、頑張ったら。三分の二ぐらいは帰ってくるという結果に。でもなんか、まあまあ、おもろいっちゃおもろいな。まあまあ、そうやね。うん。ええ五5、6六千百円使って、まあ、一日大人がアーダーコード遊んで。<笑>そうやね。うん。 次回があるかどうかって言われて。す。な。<笑>なんとも言えなもうちょっとなんか当たるようにな、ルール改正はしたいな。<笑>過去の。ルール変えても。当たらもう当たらう<笑>ああな<笑>い。え自分らで考えて選べへんから。ふ う, ふ う, ふうまあと、ということで、ギャンブラ難しいって<笑>。ほどほどにねって<笑>ほどほど。以上、えー 拓馬雑話録中山マでしたおで。お疲れ様です。お疲れ様です。まあまあまあまあまあ、まあ、一日楽しませて、はい、いただきました。